はいそれではジ j a x o n l i n 8 w e b ツールを使ってゲノム編集の標的サイトを検索するの講義を開始したいと思います。それでは早速資料を共有していただくので少々お待ちください。 はい、共有できましたちょっと画面が、はい、まずあの資料に関してなんですけどもあの今回の資料はあの事前に配布した PDF の, あの資料の元になったあのサイトを開いています PDF の方を参照しながら実行、えー、していただいてもいいんですけども、まあ、このウェブサイトの方はですね 画像とか文字のバランスとか結構分かりやすいようにやっているのでできればですねこちらの方を参照していただければよりわかりやすいかなというふうに考えていますお手数ですが、まあ、あのインターネットにつながっている方はですねここにある講義資料リンクの方にですねあの飛んでいただければと思っておりますそれでは早速ですね講義の方を進めていきたいと思います、えー まずです、ね、私の自己紹介からちょっと簡単にさせていただきます私はです、ね、プラチナバイオという会社の主、ね、任研究員と広島大学のゲノム編集イノベーションセンターの研究員を兼任していまして中前と申します。研究分野としましてはヒト、ね、バイオ細胞を用いたゲノム編集実験、解析、インフォツールの開発を行っています。 開発ソフトとしては、例えばノックインを設計するためのソフトとか、あるいはですね変異をプロファイリングするためのソフトとか、またですね最近はですね広島大学とトップイントサワーの方 で, です、ね、あの 共, 有共同で開発している、えー、ジネモエルティングクラウドとか、えー、などですね、まあ、そういったものをですねあの開発しております。えー、またですね、えーまたですねまあ、私あの研究員であの、まあ、後期とかはあまりしないんですけども、まああの 日本ゲノム編集学会が主催されている日本第134回のです、ね、ゲノム編集講習会 で, です、ね、講師としていくつかのセッションを担当させていただいております。まあ、この 日, 本が日本ゲノム編集学会、まああの、日本でのゲノム編集の講師ということでさ、ね、まざ、あ、ま、えー、な生物を使ったゲノム編集の代表 第一線を走る研究 の, 方々があの発表されていますので、あのもし興味があれば、ですね、まあ、こちらの方もですね、あの参照いただければと思っております、えー。まず概要ですね、本講義の。本講習では、えー、た誰でも無 償, 無償かつ自由で使うことができる、えー、ウェブツールを活用して、ですね適切、えー、なゲノム編集を行うためのプロテキ検索、そしてその考え方について学びたいと思っています。 また、さまざまな目的に特化した標的選定や、またゲノム編集後の解析に活用できるツールについてもですね、できる限りご紹介できたらと考えております。で、講習の流れなんですけども、第1章ではですね、まあ、こちらがメインなんですけども、まあ、ゲノム編集を使ってですね、ノックアウトのための標的を設計することを行いたいと思います。まあ、そういったツールにはですね、いろいろなものがあるんですけども、まあ、今回はまあ大きく。 2 つ, ね、2つのツール、クイズ4ダイレクトとクイズ4は、またですね、えー、標的をあの決めるために需要となる変異パターンの速度ツールを使った、えーえー、講義も予定していまして、えー、それでは、えー、マイクホモジープリテクターとかインデルファイを使ったものを予定しています。えー、また、ですね、まあ、それ以外にもより応用的なですねゲノム編集のためのデータベースツールに関しても、ですね、まあ、以下の以下の通りです、ね、まあ、できる限り紹介できたらと考えています。 3章では、えー、ゲノム編集の安 全, せ安全な設計、解析管理ツールということで、国、まあ、内, 内ツールであるゲゲノムや、またゲノムエリティングクラウドについてです、ね、あの簡単にご紹介できていれば幸いですで。講義に際してなんですけども、まあ、今回はです、ね、5ツールを紹介していくんですけども、まあまあ、同時にアクセスするとです、ねまあ、サイトにつながりにくくなる恐れがあるので、まあ、もしかしたらですね、まあ、この えー、講義を聞きながらやっていると結構あのサイトアクセスができなくてあの進めないということもあるかもしれないです。私自身はですねもうスムーズな進行のためにあの資料のスクリーンショットを撮ってですねもうそれを順によって 一定説明ししてていいいくという形式にしています、まあ、受講者の方はですね、まあ、実際に説明を聞きながら手を動かしてもらっても大丈夫ですしまたですね、まあ、今回の質問をただ聞いて、まあ、後日ですね、まあ、この抗議費用にあるような内容をです、ね、手を動かしてやってみるというのもですね、全然あるか全然いいかと思いますのであの、えーまあ、そのあたりはですね、あのお好みでお願いします。 えー、またですね、肥、え、料、ー、を見ながら自力、えー、で進められそうという方はですね、あのー、どんどん先に進めていっても大丈夫です。まあ 最, 初の方でね、最初の方でですね、あのー、ノックアウトについて述べるんですけども、まあ、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、その際はですね、まあ、第2章以降、を簡単にですね見ていただいてもいいんじゃないかと思っております。えー、またですね、まあ、最胞につながらにくいということはです方はですね、まあ、タイミングをずらして実行するとうまくいくケースがあるので、まあ まあ、復習とかのタイミング、復習用にちょっと講義が終わったとかにですねあの、えー、アクセスして実行するとうまくいくかもしれません。でですねまあ、アンケート、最初に回答いただいたんですけども、あ, のありがとうございますあの。本当に184名ということで、結構な方に見ていただいているということで、非常にありがたく思っております。 えーまあ、分野としては本当に多したよセで、生、ま、物、あ、科学の方とか、えー、またですね、バイオインフォーマティクス、脳、えー、学、えー、臨床比較、情、え、報、ー、学、えー、化学といった、多したよな方がやったかいらっしゃいますあの。ゲノム編集はですね、あの上に上がった分野すべてに関してですね、代わりにある分野と、えー、断言できるであので、皆様の役に立つ講義になるかと思います。 でですねまあ、ちょっといくつかあの講義にあたって質問をさせていただいたんですけども、えー、ゲノム編集の原理を聞いたことがありますかということに関してなんですけども、まあ、多くの方で聞いたことがあるということでした。香港理はですね、どちらかというと、Web2 を使って、まあ、実際的にどうやってゲノム編集をしていくかということについてですね、あの説明するので、まあ、基本原理はですね、できれば事前に知っていただいている方が望ましいと考えています。まあ、あのもちろん講義内でもですね、できる限り原理が分かりやすいようにして、 説明したいと思うんですけれども、まあ、心配な方はですね、まあ、あの事前、まあ、今回の、まあ、この講義中だともうすでに事後にな る, となるんですけども、まあ、事後にですね、このゲノム編集の原理などを聞いていただいて、まあ、このその後にまにこの氷肥料を見て、ああ、そういうことだったのかっていうふうに理解していただいてもいいのではないかと思います。 ゲ, ゲ, ゲノム編集のウェット実験を行ったことが あ, ありますかということなんですけども、まあ、ない方が、えー、大体 64% ということで、まあ、大抵の方はです、ね、あの行ったことがないということでした。あの今回はです、ねまあ、そういったあの行 っ, た知っているけどあの、やったことはないという方、まあすご い, あのまあ、いわゆるビギナーの方向けにです、ねあのまあ、講義をしていますので、安心し て, い た, だ い, ていただいて大丈夫です。 またです、ね、まあ、実際に行ったことがあるという方もです、ねまあ、ご自身の方法と比較してみて、まあ、疑問に感じる部分があるかと思うんですけれども、この講義の内容に。えー、まあそのさらにはです、ねあの、ご質問いただければあの幸いです。でアンポリコンシーケンスで、えー、ゲ, ノムゲノム編集サンプルの分析を行ったことがあるかということに関してなんですけれども、えー、まあほとんどの方は行ったことがないということで、えー、あると答えた方は 8.8% ということでした。 まあ、ここまで行ったことがある人は、かなりゲノム編集のことは詳しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、大抵の方はあの、まあ、知らないのではないかと思います、えーまああの。ゲノム編集ではですね、ゲノム編集した後に変異検出を行う必要もありますので、アンプリコンシーケンスはあの知っていて、損はないかと思います。まあ、本講義のメインである一章では、設計の部分は取り扱うので、 その解析はあまり扱わないんですけども、2章以降でそのあたりについて少し触れたいと考えています。また、で, ですね、それそれに関するです、ね、内容をです、ね、お尋ねいただいても大丈夫です。でまずです、ね、まあ、ゲノム編集の原理についてあの簡単にあの説明します。ゲノム編集はです、ね、人工的な生態分子を使って、 ハイス特異的にゲノム配列を改変する技術を指しています。まあ、最も基本的なものは、ターレン、またや c r スパーキスナイ9などのゲノム編集ツールなんですけども、まあ、これを使ってですね、まあ、DNA に日本産出段、d s っと言われているんですけども、そういった出段を誘導して、そしてその先で起こる DNA 修復経路を介して、ですねその修復エ ラ, ーをエラーを狙って変異導入を行うという。 ステップになっています、まあ、あのこれ図にありますけども、えー、例えばこの CAS9 ヌクレアーゼがですね、えー、これはあのクリスパー、あっません、説明がしなかったんですけども、まあ、これはクリスパー CAS9 の場合で、えー、このタンパク質が CAS9 ヌクレアーゼという d n 断酵素で、そして、えー、この赤色の紐がです、ね、あのガイド RNA というですね、まあ、CAS9, CAS9 とくっついて、 その目的とする DNA 配列まで誘導するような配列となっています。でですね、この c r i s パ r Cas9 の場合は、このキャスナインのプラゼと外断寧の複合体で DNA に日本産を導入するんですけども、キャスナインこういったク r i s ー r システムもです、ね、非常に便利となって、便利なものとなっていまして、 この外段の中にあるんです、ね、わずか20円液のプロトスペーサー、20円液の塩基破裂これプロトスペーサーと呼んでいるんですけれども、これを切り替えるだけで任意、ねまあの破裂に対しての結合することができます。まあ、こういう点 で, です、ねまあ、非常に扱いやすいあの、えー、システムというふうに、えー、皆さんからは公表をいただいているという感じですね。でですねまあ、こうした、えー ゲノム編集ツールを使った変異導入によってですね、えー、遺伝子を破壊する、えー、ノックアウト、またですね任意の配列を好きな領域へ挿入するノックインなどが行います。えー、ゲノム編集によるノックアウトというのは、ですね、まあ基本えー、一番基本的なものはート、まあ、領域を標的として、えー、コトの読み役をずらすようなフレームシルト変異をゲノム編集ツールで誘導して行うのが基本です。えー、ただですねこの ちょっと注意点なんですけども、ゲノム編集ツールはあの、まあの、狙ったところのみをあのターゲティングできるということなんですけども、必ずしも、えー、完全ではないですねあの、実験者が意図していない配列に、えー、くっついて、筆談を起こしてしまうというケースもあって、こういったものをオフターゲットと呼んでいます。 ゲノム編集の設計においては、まあ、これが最も懸念すべき技項であって、まあ、これをですね、なるべく防ぐために、いろいろ気をつけながら設計するというのが、まあ、重要な要素の一つとなっています。本講義ではですね、まあ、こういった点についても説明していきたいと思います。で以下にですね、まあ、重要な要項について、レッキーしておきました、まあここ。ここまでの内容であの、説明した用語も多いんですけども、まあ、1つちょっと、あんまり説明が抜けている。 要素としてですね、あのパムハイレスというものがあります。えっと、c r i s p r c イ、s 9外段面を切り替えることで、まあ、自由なハイレスをターゲティングできるんですけども、それを出算するには、えー、Cas9 が持つ DNA 結合モチーフに適合するようなハイレスがないといけません。まあ、それがパムハイレスと言われているものです。えー、このパムハイレスが、えー、そのハイレスの料金、プロトスペーサーの3出し側ですかね、3出し側の方にない。 探出し側の方にないと抜きあずの負担が発生しません。まあそういう意味で、えー、そのフムハリスをクリアできるかどうかが、えー、クリスパーキャスナインにおけるまあ一つの制約となっています。えー、まあ一般的にパムハリスというのはそれほど長いはずではなくて、あのクリスパーキャスナインで一番よく使われている SP、えー、キャスナインというものに関してはファムハリスは NGG の三ハリ三塩基となっています。まあこの三塩基がまあ NN 最初は N なんで、まあ、実は利塩機なんですけども、まあ、この利塩機を生み出していれば、えー、ターゲットが可能というふうになっています。でですねえー、早速、第一章に移っていきたいと思います。えー、ゲノム編集を使ってノックアウトのための標的を設計する。えー、まず、ツールを使った設計をあの説明する前にです、ねえー、ノックアウトについてあの簡単にあの説明したいと思います。 えー、ノックアウトというのはあの遺伝子の機能を消費させるようなあのゲノム操作のことを指しているんですけども、えー、い, いろんな方法がありまして、えー、1種類のクリスパックサインを使ったランダム変異導入、これはまあさっき言った方法ですね挿入や、えー、ランダム変異導入や、またですね、えー、複数のクリスパックサインを使ったラージデリーションの導入、まあ、例えば遺 伝, 子遺伝子カセットを丸ごと抜 い, て抜いてしまうとか、そういうものですね、エクソンを抜くとか。 またですね、ターレによる変異導入、これもまあクリスパックスナイと似たような位置づけですね。でまた、えー、個人的なノックによるノックアウトといったものも知られています。まあ、これは今回紹介はしないです、まあ今回で。今回の場合は、その中で最もシンプルな、えー、一種類のクリスパックスナインを使ったランダム変異導入を考えます。で、ノックアウトを行う際に、一、まあ、つ、一、まあ、番疑問に感じる部分としては、 ノックアウトを行うべをどこにすればいいのかっていう点に関してだと思うんですけども、これはですね、えっとえー、例えば、えー、遺伝子のコード領域の収支コードの周辺に、えー、変異導入してフレームシフトを発生させたとしても、えー、それ以前の情報はあの壊されていないので、ちゃんとそこまでの情報が発現します。えー、もしかしたら、あのまあ、まったにですね、重要なアミノス、 そういうアミノ酸配列があるかもしれないんですけれども、大抵はですね、まあ、遺伝子の真ん中とか、は、ま、じ、あ、めあたりとか、そのあたりの部分に、まあ、大, 大事な機能性ドメインをコードする領域があるので、基本的にですね末端を通行するのではなくて、なるべく可視コードの始めの部分をですねターゲティングして、もうなるべくですねべ、えー、ての機能性ドメインがあの転写されないようなですね、えー、場所をです、ね、あの設定するのがあのいいかと思います。 なでなでですね、例えば、えー、この図、これはあのこの遺伝子の図ですけども、えー、MYOG という遺伝子ですが、えー、こ, れこれが赤、えー、小豆色の部分がですねあのコード領域となっています。なので、ノックアウトするならば、ですね、まあ、この末端ではなくて、ですねあのこの最初の部分からフレームシフトを発生されるような変異を導入して、ですね、まあ、こ, こ, のこれ以降の情報をです、ね、丸ごと破壊してしまうというのが、ノックアウトのやり方としてはあの適切なんじゃないかと考えられます。 なの で, で,、ね、で、あのまあ、実際にですね、えー、スクリスパーケット内のあの標的サイトを検索する場合はです、ね、でこのカーコードの領域だけを絞って、この部分をですね、コピーして、そのツールに貼り付けて検索するというふうな流れがいいんじゃないかと思います。ただ、ですねあの、ノックアウトとかそういうものを設計していると、あまり素直じゃな い, というケースというのもあります。例えば、ですね、あのこ の, 場合この TSC2 の場合などはそうですね。あの この TSC2 はです、ね、あのアイスフォームが大量に あ, るありますね。チューブリンの、チューブリンの、チューブリンの、チューブリンあチューブリンの、えー、次伝子なんであの、アイスフォームが大量にあの存在しています。なんで、あのこういう、えー、だから TSC2 の次伝子全部をあの破壊したいというふうに考えると、あのこのカーシコトンのところではなくてですね、すべてのアイスフォームでまたがっているエキソン領域。 のなるべく最初の方をですを、ね、ターゲティングするのがいいのではないかと思います。えー、もしです、ねえー、この、えー、アイスフォーム行きの部分だけをです、ね、ターゲティングしたとしても、他の部分はまだ生きていますので、あのノックアウトの表現などとしてうまく現れない可能性があります。まあ、もちろん、このアイスフォームの表現型だけを見たいという場合はです、ねまあ、そうしてもいいんですけども、コックの場合はそういうことではないと思うので、 まあ、全部破壊するならば、まあここ、ここの全部重なっている部分を丸ごとあの破壊するというふうな形がいいのではないかと思います。また、ですねもう一つ困ったケースとして、コ、えート、えー、領域がですね他の遺伝子とかぶってい た, りいたりするケースがあります。えー、この場合は、あのそのカーシコドン周辺と、ですねあのこの MST、s c TSC2 のカーシコドンと、えー、NTHL1 のカーシコドンがです、ね、重なっていてです、ねあの、ここをターゲティングすると、あのおそらく NTHL1 もです、ね、あのノックアウトになってしまって、ダブルノックアウトになってしまうと思うんですけども、そういったこ と, そういったことをするとです、ね、後発がすごく大変になってくるので、そうではなくてです、ね、単純、もうシンプルな、えー、TSC2 のノ ッ, クアウト答えノックアウトクローンを得たいということであれば、えー ここから離れてですね、まあ、こ, のこの30か35ペース、100ペースあたり離れた部分をですねターゲティングした方がですねあの無難かと思います。ただ、ですね、あのノックアウトの結果、以前の情報からはでは、そこでできなかったような。 えー、転写産物がすするケースというのももちろんあります、まあ、これはまあ原因はいろいろあると思うんですけども例えばまあそもそもこの情報自体がですねあまり正しくなかった実はアイスホームがいっぱいあったとかそういったケースや、えー、またですねあの権威導入したことによってですね新しいあの転写開始権みたいなのができてしまったとか、まあ、そういうあの、まあ、考えることは本いろいろあるんですけども、えー またですね、えー、設計時、今回はですねあの NTHL の1の場所は避けてターゲティングした方がいいということだったんですけども、えー、と遺伝子によっては、ですね あ, のこの、えー、ある遺伝子とあのもう一つの遺伝子がですねまるまるかぶっているというケースもですね あ, のあるんですね。まあ、そういった場合は、ですねもうあの丸ごとターゲティングしてしまうしかないんですけども、えー、そういった場合にも、ですねあのもちろん、あのその、 同時ターゲットにしてしまったあの目的でない方の遺伝子に発言が変わってしまう恐れがあるので、治験後はです、ね、ちゃんとです、ね、ゲノム配置の確認とともにです、ねまあ、周辺遺伝子、目的遺伝子と、まあ、その周辺遺伝子の QPCR、DDPCR、ベストアンプロト等を、ねまあ、発言、取るです、ね、発言レベルを確認するようにした方があのいいかとは思います。まあ、ただです、ね、まあ、これは非常に手間のかかる実 験, で実験も含まれてはいますので、 あのまあ必要に応じて判断するという形が実 際, 実際の上ではあのいいのではないかと思います。えまた、でですすねね、えー、じゃ あ, です、ね、あの次 の, あのところに移っていって、まあ、実際の、ね、ツールを使ったノックアウトの設計についてあの説明していきたいと思います。まず、あ、最初に紹介するのはクリスパダイレクトというツールです。 こちらはです、ね、クリスパーキャス内標的を検索できるウェブツールで、特にオフターゲットの作用を考慮したです、ね、検索が可能で す, 可能ですで。これがトップの画面になっていまして、下がです、ね、標的検索したときの一覧表ですね。まあ、ここにあの検索した標的あのクリスパーキャス内の標的ハイエスがばばっと出るような感じになっています。で、比較に含まれているのがパムですね。 まあ、NGG、NGG、NGG、まあ。こっちはですねあの、ボトムストランドの場合で見た場合なんで、まあ、ボトムストランドで見ると CCN というふうになっています。でですね、まあ、これが標 的, の標的候補の域関係や、またですねデータ出力、データ出力も可能となっています。で、この標的候補の間表のあのか各、えー、要素の見方についても、 方についてもです、ね、あの質問をつけましたので、えー、また後日ですねあの、確認していただくとけるとあの、まあえー、勉強になるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、今回はですね、実際にあのデータを入力して、あのノックアウトの標的について絞り込むという、あの実際的な内容についてあの紹介するので、まあ、一つ一つ説明するのは割愛させていただきます。 でですね、まず、CRISPR ダイレクトを使ってノックアウトのための標的を設計するところを具体的に説明していきたいと思います。まずです、ね、最初に必要なのは検索配列ですね。検索配列はです、ねえー、今回は先ほどありました MIOG 遺伝子を狙いたいと思います。でこの MIOG 遺伝子のカーシコトンから、ね、159ベースペアをです、ねえー、コピーしまして、ここに貼り付けます。貼り付けると、こんな感じになります。 であのファスタ形式で入力していますね。でえー、次にです、ね、CAS9 のパム配列を入力します。まあ、今回はです、ね、最も一般的な SPCAS9 のパム配列である NGG を入力します。で次に、えー、まあ特異性の確認、お2人の確認をするためのゲノ ム, 配列ゲノムの入力をします。 えーまあ、ゲノムはあらかじめです、ね、セットは決められていまして、まあ、いくつかセットある中で、今回はです、ね、ヒトゲノムリファレンスである、えーまあ、ヒ, ューマンヒューマンジノム、えー、GRGRCH38 を、ね、入力しますあの。これとは別にです、ね、確か GRCH37 というのもあるんですけども、まああの、どちらを使っていただいても大丈夫ですあの。新しさとしてはこっちの方が新しいとされています。すべて入力しましたら、デザインをクリックします。 そうしますとです、ね、あの先ほど こ, う 入, この入力した中でクリスパッケストナイがターゲティングできる箇所をです、ね、あのモール的に調べた結果が出てきます。でこの中からノックアウトの標的としてふさわしいものを絞り、ね、込んでいきます。まず最初にです、ね、ショーハイリースペスティック・ターゲット・オンリーというボックスがありますので、これをチェックをチェック入れるとです、ね、あのそういったあの 特異性の高いようなターゲットだけがです、ね、絞り込まれていきます。で、結果的にです、ね、この2つの標的、二つのだけの標的になったので、この中にッキリが良いか絞り込むんですけども、あの選ぶ点で3つほどあのあの注目する点があります。1つはですね、まずこの TTT in 20 m ーですね。これはですね、TTT 配列が。 ないかどうかを調べているんですけれども、もし TPP 配列があると、これはですねあの、プロモーターで発言させた際にですねあの、うまく発言できない可能性がありますので、あのそういった、えー、ものが入ってないことをチェックしてください。で、こちらの今回の場合はですね、どちらの場合も入っていないので、まあ、これはどちらもクリアということになります。で、もう一つは、20、え、マープラスパムですね、えーこの。これはですね、えー、いわゆるこの このハイスここに提示されている配列ですね。えー、ここにある配列が、えー、ゲノム内でどれだけあるかということをあのカウントしています。えー、1なんで、まあ、こういう配列 の, のパターンは、えー、ゲノム上に、人 ゲ, ゲノムの中に1種類だけしかない、つまり配列特異的であることが分かります。えー、もしこれが2とか3であると、複数のゲノム箇所にです、ね、同じような配列があるので、まあ 特異的なターゲティングとしては使えないということになります。なので、ここの域を満たしているかどうかがポイントです。まあ、今回の場合も、えー、両方とも満たしているので、まあ、これはクリアですね。で最後にですね、えー、この、えーまあ、12マーと12マープラスパムと、えー、8マープラスパムですね。あのですねえー、クリスパーキャスナインなんですけども、あのこの20マ、えー、 20の塩基とパムハイエスを使ってです、ねまあ、得意的な認識をするんですけれども、えー、実はですね必ずしも、えー、このハイエスすべてがあっていれば、えー、合っているハイエスだけ切断するというわけではないんですね。あのえー、クリスパーケさんへの得意性としてはです、ねえー、パムハイエスから離れるほど得意性が低くなるという傾向がありまして、えー、例えばです、ね、このマット このお出し側 の, 方のですね、あの C とか T, に C とか T があの塩基違うけど、あのそれ以降のやつは似ているみたいなやつはです、ね、あの間違って切ってしまう恐れがあります。でこのトゥルルマープラスパムというのはです、ね、このパムハイエスから、えー、か起きてい点危点として、えー、12塩基の部分のハイエスがゲノムの中でどれほどあるかということを示したものになっています。 でのこの8の場合も同じで、ハム配列から8延期の配列がです、ね、ゲデム内でどの程度あるかということをあのカウントしています、えーまあこい。こういった12万プラス三とか、8万プラス三とかにカウントされたものはです、ねオのオの、オフターゲットが生じる可能性があるような標的となっていますので、なるべくです、ね、この数が少ないようなものを選ぶ必要があります。 まあ今回の場合はですね、えー、この AC、この、A、まあ下の方ですね、下の方の標的配列の方がですね、えー、この八まあプラスパムのアムで言うと結構少ないので、こちらの方を選択します。で、まあ標的標的とするクイズパックサインの標的サイトが決まっているので、ここからですね、まあその標的サイトの配列をあのメモしておきます。 でメモはですね、まあ、あのスナップジンビアで行います。まああの先ほどえー、このような MYOG の遺伝子のファイルがありますので、えー、こ, のファイルをこのファイルにですね、あのその標的サイトの配列を記録するということですね。あのまあ、事前に資料として、あのこの MYOG 遺伝子 の, あのファイルもですねあのお配りする予定ではあるので、 受講者の方はですねあの、こちらの方もダウンロードしていただいて、実際に協力していただくと、まあ、実際に使い方が分かりやすくて、あの勉強になるのではないかと思います。でですね、まあ、登録の仕方としてはですね、エイト・ファインド、まず最初に、強敵サイトを見つけるために、フ、ま、ァ、あ、インド DNA シーケで、その検索フォームを出して、えー、その配置を検索をします。そうすると、これ出てくるので、えー、このハイレーズをドラッグしてですね、 フィーーチャーからアドフィーチャーからアドフィーチャーを押して、えー、このような名前の、えー、フィーチャーをつけます。で、打ち終わったら OK って押して、えー、次にですね、ファムサイトに関しても OK って押します。まあ、そうするとですね、クリスパーキャスナインと、えー、クリスパーキャスナインのファムハイズのサイトがですね、ウェブサイトも登 録, 登録されます。えっとですね、私のおすすめとして、 てなんですけども、えー、クリスパーケースナイン標的をあのこうやってデ ー, タでデータで登録するときはです、ね、ファムハイザーどうかっていうことはです、ね、明確に示せるようにした方がいいかと思います。というのはです、ねあの、時々あの選んだクリスパーケースナインの標的がです、ね、あのこちらが NG g になっているんだけど、こちらも c c n つまり、まあ、ボトムストランドで見ると、えー、NG g になっているので、どちらを狙ったかよくわからないみたいなことになります。えー、そうすると結構、あの あの、困ったことにあるので、あの、あらかじめですね、パムハイザーコっていうことをですね、明確に示せるようにした方がいいかと思います。でですね、次にですね、ま、あこの、えー、この標的ハイエス、ハイエスのガイドアンネイを発現するための、え、クリスパキャスナイン、キャスナインのをを作る、クリスパキャスナインを作っていくんですけども、まあ、あま、あバイオ細胞などを使う場合はですね、 あのそういったあのガイダーネーを発現するようなベクターを作成するのが、まあ、定石かと思います。えー、それ以降は そ, れこ そ, のそのあたりについて説明、ね、しているんですけども、例えば、えー、今回の標的に関して言えばですね、まずポルトスペーサー配列部分 の, あの配列をですねコピーして取り出して、えーそれをですね、それを発現する、それをガイダーネーで発現するための、えー ベクターを作 成, 作成します。で、このベクター作りに関しては、まあ、すでにあのプロトコールがありまして、まあ、あ BPI1 による制限酵素処理とライゲーション反応でですね、あのできるようになっています。あのまあ、具体的にちょっと簡単に説明すると、あのベクターがあって、BPI1 っていう制限構想で処理すると、投マスマッーの時のあの段えー 切断面が発生すするようにに設計されたプラスミドになっていますでそのプラスミドに対してですね、一、えー、本差オリゴであの、まあえー、センスとアンチセンスでアニーニングさせたものをですね、あの同時導入して、えー、それをライゲーションさせるとですね、えー、そういった、えー、プロトスペーサーハーレットの標的を持った一、えー、本差オリゴと オ リ, ゴでオリゴはですねあのそのベクターの中に組み込まれて、結果的にですねあのその一方サオリゴを発現する解体案内ができるというあのふうになっていますので、あのまあ、そのため の, です、ね、あの一方サオリゴをまず注文します。で今回の場合はですねあの注意点があって、U6 プロモーターであの発現させるものを作っています。U6 プロモーターで発現させる場合はですね注意点として、 あのこのマッターの部分はですね G でなければいけないんですね。このダッシュまったんですね。えー、なので、えー、今回の場合はマッターに G がないので、この G を付け加えてですね、一、えー、本ソーリングを注文する必要があります。具体的に言うと、ですねこういう感じになりますあの。ここはプロトスペーサー部分で、えー、これが付け加えた G の部分ですね。で、ここの、えー、CACC がですねあの BPI1, BPI BPI1 で発生する。えー トスマッタのとなります。この FeAA もそうですね。で、こ の, で、まあ、あの 実, 験実験の上ではですね、まあ、ライゲーション反応であのくっつけるので、センサーのオリゴとアンセンスのオリゴ2 つ, 2つを注文してあの導入する必要があります。でですね、まあ、これをですね、あのまあえー、オリオゴ合成をやっている企 業, に 企, 業に企業にですねあの情報を送って、 えー、購入します、えー、ど, のどの企業でもいいんですけども、えー、私の場合はですね、ファスマックを使っていて、ウルトラオーリー、5ス層、カラムセンス、就職なしであのよく注文しています。でこれは注文したときのツールですねあの。ちょっと注意点なんですけども、あのえー、オリゴなんですけどもあの、センサーの方はいい、このそのままの配列なんですけども、アンチセンスの方はですね、あのこれ、入力のときは、 5プライムの方向ここから3プライムの方向に入力しなきゃいけないので、これをひっくり返したような配列を注文する必要があります。えー、誤ってです、ね、あのこの状態 の, ものはです、ね、あの入力するとです、ね、あの全く別の配列があの入力されたことになってしまうので、あのご注意ください。で, です、ね、まあ、これ注文後、まあ、すぐにお言いが届くと思うので、まあえー、この、えー、b p i 1による選挙処理と来月の反応をご、ねまあ、自分のラボでやられて、 あと言い忘れましたけども、まあ、その際にはこの a d ジ g e n e のプラスミルが必要になりますので、まあ、これも実際に購入する必要があります。で、c、えー、スパ s ダイレクトを使った説明は以上となります。また関連ツールとしてはですね、コスミドとかキャスーファインダーといったツールがあります。まあ、こういうい こういうツールもオフターゲットの検索の上では結構優秀なので、まあこれ、これらも使ってやっていただけるといいかと思います。で次にですね、まあ、クリスパダイクと他にも、まあ、いくつかツールがあ る, あるので、まあ、他のツールも紹介したいと思います。まあ、こちらはクリスパオアですね。ちょっと発音が合っているかどうか分からないんですけども、クリスパオ ア, クリスパオアですかねク、クリスパオアって私は言っています。 これはです、ね、標的の検索だけでなく、そのオフタグとトの検索からプ、えー、ライマー設計、またあのこのオリゴの設計までもです、ね、行, ってくれる行ってくれるツールとなっています。これがそのサイトの画面となっています。でこれが検索結果であの標的候補のマップ、そして、えー、ヒットした標的候補の一覧表、そしてです、ねまあ、オリゴの標的の情報とか、そういうものもあのこういうふうに表示されるようになっています。 これは PCR のとき の, あのプライマーですね。PCR で使う、ゲノム編集をターゲットした領域を PCR 増幅して確認するために使うときのプライマーとなっています。別にこれ以外にもいいんですけども、まあ、例えばこ う, いうのがこういうのがいいんじゃないかっていうふうに設置してくれますので、まあ、あのならないならない方はこれも参考にされるとあのいいのではないかと思います。またですね、オフターゲットのサイトの一っというのもありまして、またそのところ で, です、ね、このオフターゲットプライマーというのもよくする。 えー、クリックするとですね、オクターゲット領域を PCR で予測するため の, あの、えー、プライマーもばばってできますので、まああの、これを使えばですね、オクターゲットの解析もすることができます。で、これが途中で土地でできた標的公表一覧表のとき の, です、ね、あの各パラメーターの説明なんですけども、まあ、これもですね、参照をしていただいたら、あのまあ ご参考になるんじゃないかと思います。ですねまあ、実際にこのクリスパーワーを使ってです、ね、ノックアウトのための標的を設計してみたいと思います。まず今回も標的と同じように MIOG のものを標的としているので、まあ、MIOG と名前を入力します。まあ、これオプショナルで書いてあるので必須で は, 須ではありません。でですね、検索開発を入力します。 これもですね、先ほどと同じような感じで、こうやってあのコピーしてですね、ペーストでですね、入力して、で、次のステップリで、ゲノム配列をですね、指定します。まあ、今回もですね、GRCH38 をですね、あの指定します。えっ、ー、と、c r i s p r はですね、一応スニップデータベースも同時に見てくれるようになっていて、今回の場合は d b スニップをあの、データベーススニップをですね、あの指定しています。 ま、たんあすみませんご。ごクリックしちゃいました。でですね、えー、とちょっと太ったな、えーえー。ステップ3 で, です、ねえー、パム配列をあの指定します。えで一般的な c クスパ p キャス s 9の場合は、まあ、SP-Cas9 をよく使われることがあるので、まあ、今回は NGG としています。 でですね、入力できたらです、ねあの、サブミットを押してです、ねえー、結果が出るまで待ちます。まあ、時, 時々です、ね、ちょっと若干長い時もあるので、まあ、気にながりに待っていただければと思っています。で結果です、ね、こういうあの標的のリストがです、ね、あの特別性が高い順に並べられてあの表示されてきます。でですねまあ、この中 で, です、ね、あの適したような、適したターゲットをあの選ぶんですけども、 今回の場合はあのオ、オフタグルだけではなく、他の指用もです、ね、参照しながら選びたいと思いま す, でです、ね。今回の場合は、この3つの指標を、三つの使用ので絞り込みました。でですね、まず最初はです、ね性、まず特異性の指用ですね。この2つ の, 2つ の, あの値が9十0十上回るものがいいかと思います。まあ、これはあの MIT スペシフィティスコアと c f ィスペシフィティスコアの2つなんですけども、まあどっちえー、計算手法は違っているんですけども、まあ、どちらもですね、まあ、ある程度信頼できるかなというような指標なので、あのまあ、2つともです、ね、90を超えているものがを選 ぶ, 選ぶようにした方がいいかと思います。次、え、に、ー、です出段合わせですね。出段合わせとかに関しても、ですね あ, の予測予測ある程度予測はできるので、まあ、そういった値も出されています。えー、ただ、この値に関してはですね、あの 高いものを選ぶというよりは、低いものを避けるというような選び方をした方がいいかと思います。まあ、というのは、ですねあのあのそれほど高いような対決でなくても、ですね実際にターゲットに見ると結構高かったというケースがあるので、あ, のあまりここは高さを求めずに、無比を低いあの、活性がおそそらくなさそうなさあまりなさそうというようなものをですねあのちょっと見つけて、まあ、これは避けようというふうにした方がいいかと思います。まあ、今回の場合は、この一番上のやつだそうですね。 この、えーでんえー、電気16と、えー、そしてモーマテオスの2冊の指標に関してですね、まあ、どちらも25を下回らないような指標をですね選ぶようにした方がいいかと思います。また、あのフレームシフトの起こりやすさというのもですねある程度予測されているので、まあ、この値に関しても、ね、65を埋まるものをあの見た方が い, いかがいいと思います。 まあ、これもそれぞれあの計算手法の違う値があって、えー、アウトオブフレーム、確かアウトオブフレーム、フルネームはアウトオブフレームスコアっていうんですかね、とあのリンデルのスコアっていうのがあるんですけども、この2つがですね、60以上というものをですね、選んだ方がいいかなというふうに思います。で今回の場合はですねその3つ、その3つの条件を満たすものとしては、えー、この、えー この ACC、ACC ですと、TCG、AAC というやつですね。まあ、この2つのものが選ばれてきます。えーまあ、あのどちらも高いので、あのどちらでもいいんですけども、まあ、今回はですね、あのこの ACC、ACC の方をですね選んでみたいと思いま す, でです、ね。選んだ標的に対してですね、このクローニングスラッシュ PCR プライマーというのをクリックするとですね、 それをあの実際にですねあの、ベクターで発現するためのに必要なです、ね、あのオリゴンのクレオチキとか、そういったものを提示、ね、してくれます。このツールのいいところはですね、この、この、これ見て分かるようにあの、T7 で発現する場合、プラスに発現する場合とか、あるいは U6 で発現する場合とか、こういろいろな実験パターンに応 じ, て応じたですね、あのえー プロトコルが書いてあるんですね。えー、なんでですね、あの非常にいろんな実験をしやすい、いろんな実験のため の, あの情報を得やすいものとなっていて、非常に親切 な, 親切なものとなっています。まあ、今回はですね、まあ、U6 用の発 言, 発言ベクターを作りたいので、まあ、この U6ExpressionFromAddGenPlusMid、えー、という方をクリックしてですね、まあその部分、その場所に移ります。で、今回の場合は、えー、まあ同じくですね、PX330U6 キメリック、BBCBHSPCAS9 H、プラスミドっていうのがありますので、まあ、これをですねこれで発現するためのオリゴンのフレードをあを出力させますえっとですね、えーまあ、このツールはですねベクターをちゃんと否定できるようにやっていて、まあ、アドジンに あ, のあるベクター限定なんですけどもこのようにですねこういうあのやつがありますので、まあ、これをですねクリックすればですね、まあ、それ用のですねあの設計にしたものがこうやって されてきますでですねで、えーまああの、2種類あるんですけども、あのこのプライマー 4GN20 ガイドと、そしてプライマー 4GN20 ガイド GN19 ガイド、えー、この2つがあるんですけども、えー、これはですね、あの私、プロトスペースの長さのことを示しているんですけども、えー、私はですね、あの基本的には、えー GN えー、GN20 の方であの設計しています、まあ。この19の方を使っていただいてもいいんですけども、まあまあ、特殊性を稼ぐ上ではこっちの方がいいのかなっていうふうに思うこともあって、あの私は こ, のこっちの方で行っています。 ですねまあ、この、えー、プライマー 4GN20、えー、の方ですね。あのコピーして、コピーして、ですね、まあ、それをですねあのパスマックへあの注文をしますで、えー。注文したらあの、そういうオリコンのクリアチャアが届いて、まあ、それを組み込むための実験を行っていくわけなんですけども、えーまあ、この実験に関してはですね、あの まあ、いろんな参考資料などを見ていただいてもいいんですけども、このサイトですね、あの下の方にクリックヒアっていうのがあって、まあ、そ, それを作るためのプロトコールがですねちゃんと用意されていて、ですねあのこういうふうにですね、なこういうふうなものがあの、えー、見えるようになっています、まあこれを使。これを使って、これを頼りにですねあの実際にですねあの実験を行っていただいてもいいかと思います。えー、またですね、参考文献としても挙げているように、まあ そういうこういうプロトコルに関してはあの論文でも上がっていますしまたですねファンジャーンのラ ボ, ラボのクリスパプラスミドというサイトにです、ね、載っていますしまたですね日本語文献としてはこれは書籍なんですけども、まあ、そういったあの組み込みの、えー、プロトコルからまたですねトランスフェクションとか、まあ、そういった、えー、細胞導入までのですねプロトコルとか、まあ、いろんなプロトコルが詰まったようなですねあの書籍もですね出ていますので、まあ、ご興味があればこちらも参照してみてください。 でまあ、でここまでで、えー、ク, イスクイスパー オ, オアの方の説明はあの終わりとなります、えーまあ。関連ツールとしてチョプチョプというツールもありまして、まあ、こちらもです、ね、結構投稿的に情報を参照しながらあのできるようなツールとなっています。結構見やすいのであの結構初心者、初心者の方にとっては結構あのとっつきやすいものなんじゃないかなとい う, ふうに思います。 次にですね、クリスパーケース9を使ったノックアウト結果の予測というのをあの説明していきたいと思います。えのまずですね、DSB による変異動量についてちょっとあのお話ししたいんですけども、えこのクリスパーケース9やターエンといったゲノムアウツールでは、まあ、DNA2 放ス出ン DSB を引き起こして、その検証の修復の結果発生するフレームシートによってノックアウトを達成するというのが手順となっています。え評価指摘いはですね、この 変異導入の変異というのはランダムというふうに説明されることがしばしばあるんですけども、実際にはですねある程度傾向があることが知られています。まあ、特にですねあのよくあるのが、ですねあのヘザーマッタン間にあるような相動ハイス同士がつながるような形質変異パターンですね。まあ、こうしたものは、ですね、まあ、MMEJ とか SSA とか、まあ、そういったふうに言われているような修復経路でですね修復されることが知られています。まあ、ゲノムの世界では s s はもうあの呼ばずに、単純に MMEJ と呼んでしまっている場合もあるんですけども、こういうふうにですね、MMEJ を使ってですね、ランダムでなく、ある程度非行的に形質変異を導入することが可能です。えー、またですね、クリスパーケース内の場合においてはですね、出断面がヒヒになっていると、一元期形質により、非元気になったり、またですねパム、p パ m 側でない方の破裂 が, が T である場合はですね、 TT に変わるリピート型の挿入が発生する場合がよく知られています。まあ、このようなです、ね、変異パターン を, 変異パターンのを集約してです、ね、あの予測するツールというのが出ていますので、まあ、今回はです、ねまあ、これを使って、えー、2つの標的型ときにどっちを使うのがいいんだろうということをです、ね、あの説明していきたいと思います。まず最初にです、ね、紹介するのがマイクロホモジープレディクターと呼ばれているものです。 こちらはです、ね、DSB によって記憶される MMAJ による形質変異パターンを予測するツールです。まあ、だからこの、こっちの方ですね。形、え、質、ーまあ、変異のみをあの予測するものとなっていますで。これがトップページになっていて、これが入力画面。でですね、これは検索結果になっていて、まあ、この青い文字をクリックすると、まあ、このようにです、ね、予測されるあの変異パターンがです、ね、ずらーっと表 示, されるに表示されるようになっています。 でまあ、この見方に関してはです、ねまあ、簡単にちょっと説明するんですけども、えーまあ、マイクロホモロジースコアっていうのは、トータルでの MMEJ の起こりやすさを示していて、えー、アウトオブフレームスコアっていうのはですね、MMEJ による、えー、ケース変異の中でも、えー、フレームヒルト変異のあるパターンの起こりやすさを示しています。でまたですね、えー、このマイクロホモロジーっていうのはですね、あの実際にこのスターメン同士であのアリーニングしたソ、えー配列ですね。 その配列が何かというやつと、またです、ね、デリーション レ, ー ン, レングスは、えー、その長さ、ですね、形質の長さと、そしてです、ね、パターンスコアはそ起こりやすさをスコア化したものとなっています。で実際にです、ねえー、先ほど言いましたように2つの標的があったときにです、ね、どちらが良いかということをあの調べてみたいと思います。でですねまあ、この最初の標的は ACCACC というやつで、まあ、ピンク色で示したこの標的となっています。 で2番目の標的は TCGAAC というもので、この緑色で示された標的となっています。まあ、この2つでどっちがいいかということをです、ね、あの調べてみたいと思います。まずですね、マイクロホモジープレディクターに来ている際はです、ね、入力配列のちょうど真ん中にあのそのフスダ段サイトが来る必要があります。なのでですね、まず c r パーキャス内のあの s p キャス内を使う場合はです、ね、出段サイトはパムハリウスから 多分ハイズスの5ダッシュマッタンから3域上流という風に言われていますので、この部分が中軌になるように、えー、左40ベース、えー、右40ベースのハイをスをあのちゃんと情報収集してですね入力する必要があります。まあ、このハイスの収集に関しては、えー、スナップジーンを 使, った使うとあの便利だと思います。まず、スナップジーンであのこういうことをする場合は、ですねまず初めにですね、普段キーをです、ね、あのちゃんとあのフィーチャリング、フィーチャーしておく方があの 間違いがないかなというふうに思います。まず最初にですね。このスナッ数学ンビュアでまあ、標的配列をこうやってドラえドラッグしてですね。えー、だいたい。こういう配列なんだということをあの捉えてでこのパームの配列からえ。えー、3液条例どこだっていうことをあ思います。まあ、そうするとこの部分であることはわかるので、えー、そ, こそこをクリックして、こういう風うにあの火を火けてですね。で、次に。えー フィーチャーのアドクリビーズサイトから、こういうふうにアドクリビーズサイトのウィンドウを開きます。で、どのフィーチャーにこの切断マークの切断点の収集をつけたいかっていうふうに聞かれるので、あのこのクリスパーキャスナー的のプロスペース部分のナンバーワンっていうふうに答えて、OK をします。まあ、そうしますとまあこれは出る、こういうふうな画面が出るので、まあ、これをそのまま OK を押すとですね、 まあこのようにですね、あのちゃんとですね、このプロトスペーサー部分の、えー、このちゃんと切断領域、切断切断点の部分にですね、あの矢印のマークがついて、ここが切断点なんだよっていうことがですね、あの明確にわかるようになります。まあこれを塩基をとにですね、えー、左側40ベースをですね、レフトリーァレンスというふうに名前をつけて、えー、左側40ベース40ベースの部分をですね、塩基をつけます。で同様にですね、えー、ここに 右側40ベースをです、ね、ドラッグして、ライトフィーチャーという風にですねあの、フィーチャーをつけて、ですねあのこれも登録します。まあ、そうするとですね、レフトフィーチャー、ライトフレフトリファレンス、ライトリファレンスという風に印 が, が, がつくので、まあ、これでですね入力配列が完成します。まあ、同じようにですね、クリスパーケース内標的のナンバー2に関してもです、ね、同様の標的と同様に、スタンサイトをですねちゃんと登録して、 で、左側40ベース、右側40ベースを登録して、あのちゃんと記較をつけとくといいかと思います。あの、まあ、これしなくてもですね、別に、あの、前後40ベースを取るぐらいならできるんですけども、後で見返したときに、本当に混入力だったっけっていうふうになってしまうときとかあるので、あの、こういう後はですねちの、ちゃんと残すようにですね、した方がいいかと思います。でですね、えー、この、えー、 レフトリファレンスとライドリファレンスの配列をです、ね、まとめて、えー、コピーしてですね、まあ、この入力配列に入力します。でまあ、最初にこの ACC, ACC の配列の入力配列をこれ を, これをあの入力していきます。で次にですね、まあ、次の標的の入力配列を入れるんですけども、まあ、これ見てみると1つしか入力フォームがないのでここにアドがあるのでこのアドをクリックするとですね、えー、入力フォームが追加されるので、まあその 追加されたところにですね、これをまた追加してですね、入力します。え、そうしてサーミットをクリックします。あ、そうするとですね、お互いのお互いの配置に対して評価したの結果が表示されます。ですね、まあ、指標としてはですね、大体フレームアウトオブフレームスコアがですね、この66以上であればですね、あの、よってノックアウト評的としては あの問題ないんじゃないかというふうに言われています。今回のケースではあのどちらの場合もその条件を満たしているので、まあ、結論としてはどちらもいいかもしれないんですけども、まあ、より詳しく見てみたいと思います。まずですね、えー、あのこの前者の方の配列の標的をクリックすると、予測される MMEG の検出パターンが表示されます。で、これを見てみると、えー トップ で, で、この順番はですね、こりやすい順に用意されているので一番こ形質はこのパターンということが分かります。で、このパターンは、吸、え、引、ー、形質で、ということで、まあ、いわゆるフレーム E の変異ですね。なんであので、フレームヒフトを狙ったノックアウトには適さないようなパターンになっています。で、その一方で、この後者の 方, の方のパターンを見てみるとですね、この下に行って、これ見てみると、 一番起こりやすいのが7塩基の形質で次は10塩基、次は16塩基、8塩基、8塩基、25延基、14延基、19塩基というふうにトップ8の変異パターンすべてがですねフレームヒット型なのでフレームヒットを起こすならばおそらくこっちの方がいいんじゃないかというふうに考えられます。 なので、比較的には、この後者の方のターゲットを選ぶ方がフレームシフトの標的としては適切ということで、後者 の, の方が比較的には選ばれます。まあ、もちろんですね、この補足ですけれども、まあ、標的選定は平均パターンだけじゃなくて、オフターゲッート率とか、あるいはまあそういったいろんな他の仕様も含めて、ですねあの総合的に判断するのが理想的です。な, なので、今回のようにですね、あの アウトオブフレームのスコアがですね、66以上だという場合は、ですねオフターゲットのリスのや、またですね、次に評価紹介するあのインテルファイのような別ツールでの判定結果をですね判断材料にしてもいいかと思います。まあ、このあたりはハグジに判断してい た, だいただければいい部分かと思います。で, です、ね、次にインテルファイについても説明していきたいと思います。このインテルファイもですね、変異パターンを予測するツールなんですけども、えーひとあの マイクロホモジームの G プロデュクサと違う点としてはです、ね、液元気挿入もです、ね、あの予測できるんですね。えー、なので、えー、より幅広い予測が可能となっています。でこれがそのトップ画面で、入、え、力、ー、画面、そして、えーまあ、その予測される変異のアライメント、またです、ね、そのヒストグラム、変異のヒストグラムですね。 で過去データとの飛躍みたいなものもあります。まあ、これは予測結果の評価というふうに読み替えてもいいんですけども、この一番上の値が高いとです、ね、あのモザイク性が低いあのターゲットというふうに言えます。つまり、ミ、えー、スマキャスト内にターゲッティングするとです、ねえー、これが高いような標的に関しては、まあ、数種類の、まあ、限られたパターンの変異、ね、パターンしか見つからないというふうなものになります。まあ、こうしたあのターゲットの方ですねクローン、クローンとかを取る際に非常になりやすいので、 あのまあ、こういうのは好ましい場合もある と, あると思います。まあ、あと、インビボである場合はです、ね、場合も結構重要なんじゃないかと思います。で、またですね、えー、この真ん中のやつは、えー、マイクロホモディレングフで、これはあの MMEJ のポリエスですね、まあ、こういったもの。またですね、えー、フレームシュートフリクエンシーに関しては、まあ、これはフレームシュートのポリエスを示しています。でまあこの このそれぞれの結果に対して、ティピタルとかローとかハイとかそういうふうに反定が出るので、まあ、この結果を見ながらあのどういう、どういう特徴を持つようなタレットなのかということを、応用送を見つくろうことができます。で、他の、でさあそこのページからさらに下に行くと、変、ま、異、あ、パターンの一覧みたいなものが表示されますので、まあ、この結果をです、ね、ダウンロードして、あのまあ、より詳しく解析することもできます。 これはさっき説明した部分の説明ですね。でですねこのイーテルフォイルを使って、また改めてこのピンクの標的、えー、ピンクの標的、緑色の標的、それぞれが ど, っ ち, にどちらがノックアウトに適しているかということをあの調べてみたいと思います。えー、まずですね、まあ、最初の部分はです、ね、あの基本的にマイクロホモジープロディクターと同じです。決断面から前後40ベー ス, 40ベースをです、ね、あの取り出すことを行います。 なのでこの部分をです、ね、スキップします。内容も完全に同じなん で, でスキップして、ちょっと待ってくださいね。で、結果ですね、まあ、こういうふうに、こういうふうに、あのレフトリファレンス、ライトリファレンスっていうふうに、このフィーチャーがついたの で, で、すね、えー、これを入力していきます。で、インデルファイの場合はですね、あの、えー、まああの三面 を境界として、左側、右側っていうふうにですね、個別に入力するようになっていますので、左側にはレフトリファレンス、右側にはライトリファレンスを入力していきます。で、マイクロフォホモジープレデクターのように、あの複数の標的をアド、あと、あとみたいなのつけて評価するってことは、あのまあ、通常モードだとできないので、あのまあ、地味にですね、こう入力してやっていく形が、まあ、2、まあ、標的、二標的だけの場合は、この方法が一番いいかなというふうに思います。 で、配列を入力したら、次はファム配列をしています。指定します。で、ファム配列は NGE にしておきます。でですね、次に細胞株を選択します。で、これはご自身が使われている細胞株をクリックします。今回はですね、ゲノム編集の基礎開発でよく使われている2 9 3細胞株を選択します。でですね、そうすると、あの、たしばらく、あの、 予測中みたいな 表, 表示になって、結果ですね、まあ、こういうふうな結果、こうい う, う, いうふうな結果が返ってきます。で、これを見ますとですね、えー、前 者, の前者ピン、の、まあ、ピンク色のターゲットの場合はですね、えー、ハイプリサイションで、プリーサイションスコアが 0.848 というふうになっています。で、フレームシュートスコアが 72.9 で、ティピカルという評価になっ て, なっています。 でですねまあ、これを見ると、入っとなっているので、もうおそらくこれはターゲティングしたときにモザイク度が低いものとなっています。一方で、この校舎の緑色の標的に関してはです、ね、プリサイションスコアが 0.37、そしてティピカルで、フレームヒートスコアが 85.3 ということで、フレームヒートはハイになっています。この結果を見るとですね、あの どちらもです、ね、極端な値は違いがないんですけども、どちらかといえばです、ね、この前者のピン ク, ピンクの標的は、モザイク度が低くて、なくて一方です、ね、後者 の, の緑色の標的に関してはです、ね、フレームシフトが高いというふうに言えます。いくが高いというふうに言えます。であの変異バターンをちょっと見てみます。前者の方、ピンク色の標的に関してはです、ね、GNT インサンションが一番起こりやすくて、 2番目が先ほども出たようなインフレーム型の変異が 20% を超えやすいというふうに出ています。その一方で、後者の方はで一元、ね、付近遺産賞が 12% で、並ベースペアのデリーションが 10% というふうにですね、ちょっとどっちの場合よりも最高値が、最大値が低めな感じで出ています。でですね、この情報からどちらの標的を選ぶ方が良いかということに関してなんですけどもこれはあの 実験の目的によります。例えば、一年期挿入したフレームシフトの変 異, を変異のクローン株を数個取得したいという場 合, に場合では、えー、この前者の方がです、ね、20% のアクリルで取りやすいのであの、こちらの方を選んだ方がです、ね、あのいいかと思います。モザイクでも低いので。一方で、変異パターンにかかわらず、フレームシフトの 細胞フレームシートをした細胞株をあのより多く得たいという場合はです、ねあの、後者のターゲットの方が向いているんじゃないかと思います。まあ、これはあのもちろん、あ, のあまりあのまとまったあのクローン集団みたいなのは な, ないと思うんですけども、まあえー、フレームシレートを起こしたような変化が大量に出ますので、まあ、これを使えばです、ねえー、フレームシートを起こした細 胞, 細胞がです、ね、大量にやられるんではないかと思います。 まあ、こういうふうにです、ね、目的に応じて、えー、こっちがそうだ、こっちがそうだという 話, 話ができるので、まあ、このインデデファイもです、ね、あの活用いただければと思っています。えただ、一つ注意点なんですけども、あのこの指標ではです、ね、あのそもそも変異度入率とか、えー、あるいはオフタゲットの高という点に関してはです、ね、あ, のあんまりケ ア, であのちゃんとケアできていないので、それに関しては別途調べる必要があります。えっと、変異度入率に関してはですね、まあ、あのクリスク クリ r i ーオー o ーであったように、予くヘスタン効率をです、ね、あの見てもらってもいいんですけども、あのまあ、あの余裕があればです、ねあの、この h e c 2三3という細胞を持っ て, 持っていて、まあ、あの標的のを発現するベクターがあるので、まあれば、実際にです、ね、実験してみて、HMAS、えーまあ、性、まあ、これはあの標的配列をあのゲノムを PCR、ね、増幅して、電気系統で 流して、ちゃんとあのゲノム編集が起こっているかどうかを確認する手法なんですけれども、こういった手法を試したり、ですねまたあのタイト解析、これは後ほど説明するんですけども、えっと、PCR の PCR、えーのえー、編集したゲ ノ, ノムの、えー、ジノムを GNOMICPCR して、えー、それをダイエットシーケンスとしたデータをです、ね、解析してみて、ですねどれくらい変に起こっているかってことこを見繕ってですねあの、えー、見るとあのいいのではないかと思います。 まあ、そういったことをすることによってです、ね、まあ、全細胞のうちどれほどの変異が導入されて、そして導入された細変異が導入された細胞のうち何パーセントが、えー、どういう変異を持っているかということに関してもです、ねあの、概算することができます。まあ、こういった情報はです、ね、例えばあの特定のクローン株を得たくて、限界釈放みたいな感じ で, です、ね、実験した際にです、ねまあ、どれだけの量で実験していけばいいかということに関しても、あ, の あ, の、えー、ある程度、あの がつくので、まあ、そういったです、ね、あの使い方をすることができるのではないかと思います。あとですね、まあ、今回紹介した、えー、マイクロホモキーポリテクターと、えー、インテルファイの使い分けと要するに、えー、注意点についてあの簡単に紹介したいと思います。あのマイクロホモキーポリテクターとインテルファイの使い分けに関してはですね、あの ど, ちらもどちらもパターン色なのでよくかるあの、どちらがいいのかよく分からないという方もあ る, あ, るあるんじゃないかと思うんですけども、例えばですね、 2Q3 細胞の場合はですね、インデルファイの予測はかなり制約であることが示されています。なので、2Q3 細胞とかを使う場合はですね、インデルファイを使う方がおすすめです。しかし、インデルファイはですね、これは実は機械学習ベースのツールとなっているので、あの学習に使わなかった 2Q3 細胞以外の細胞、例えば、例えば、まあ、 初代バイオ細胞とか、あるいはインビープでのゲノム編集とか、まあ、そういったもの で, です、ね、ち, ゃんとちゃんと予測できるかどうかについてはです、ね、ちょっと不明です。もちろんですね、まあ、今後詳細な検証されていくと思うんですけども、えー、哺乳類以外のバイオ細胞学とか、また初代バイオ細胞とか、またインビープでのゲノム編集の場合はです、ね、マイクロホモーィーヒープリクターの値もです、ねまあ、参考にしていくといいかと思います。 またですね、マイクロホモディープロディクターは、ターレンやジンクフィンカーにも、ジンクフィンカーのヌクリアーズに対応しているので、ターレンやジンクフィンカーのヌクリアーズを扱う場合にはです、ね、マイクロホモディープロディクターの方を利用するべきかと思います。でもう一つ、この変異パターンスクツールでの注意点としてなんですけども、このツールは、ですね、あの変異導入による特性のバイアスは考慮されてはいません。 なので、ですね、遺伝子によってはフレームシフトを起こしたときにあの、細胞の増殖とか製造に影響を与えて、そういったクローンはどんどん減弱していくというあのことが考 え, られる考えられるんですけども、そういった影響はです、ね、予測できていないのであの、ちょっと注意点が必要、そこは注意する必要があります。これに関しては、ですねあらかじめです、ね、ゲノム編集する前、ゲノム編集したときにです、ね、予備実験として短期的に あのそういう変異の解析をしてみてですね、ちゃんとです、ね、フレームヒュートの変異が発生するような標的なのかということをです、ね、確認するようにした方がいいかと思います。まあ、この確認はです、ね、あの細胞集団をあのサブクローニングしたりです、ね、あるいは対策態度解析などをすることによってです、ね、あの検証できるので、まあ、それをしていただければいいのではないかと思います。 またですね、こういったエッセンシャル点に関する情報に関しては、データベース上にもヒントがありまして、例えば人 の, 人, の人の場合だとですね、デブマップっていうのがありまして、これで遺伝子名を検索するとですね、この遺伝子がエッセンシャルかどうかっていうことが調べられるようになっています。なのでですね、これを活用して、ちゃんとエッセンシャル点について見つくろうことが可能です。またですね、 マウスに関しても INPC とかを検索しますと、まあ、このように耐性知識かどうかとか、そういう情報が載っていますので、ノックアウトしたときに耐性知識になるかどうかとか、まあ、そういう情報が載っていますので、あのこれを確認していただければあのいいのではないかと思います。えー、またですね、えー、アウメロとかで遺伝子を検索すれば、ですねあのそういった作品の情報というのは右側にあるものですので、事、ま、前、あ、にですねインターネットを活用して、あの十分に再視されるといいかと思います。 で次に第2章に移りたいと思いますけど。およどきなゲノム編集についてということで、まあえー、ゲノム編集できることはです、ね、DSB によるノックアウトだけではなくて、例えば DSB 導入と同時にです、ね、ドナーを導入してノッ ク, ノックインしたりです、ね、また、えーまあ、脱アミノが酵素を使ってです、ね、あのニッカーゼ型を、えー、取り付けて、キャスナインに取り付けて、えー、延期期間を発生させるということもできます。でまたですね えー、最近ではですね逆、逆転車構想を取り付けたクリスパーケス内を使ってですねあの、えー、その逆転車構想で、あの逆転車構想 の, あの合成能力を使ってですね、えー、機関やインテルを自在に作成してあの導入するという方法がですねあの、最近注目されています。また一方でですね、まあ、クリスパーケス内の一方で、リ、えー、ンクフィンガン・クレアズやターンといったタンパクツールなどもですね、まあ、消去的には注目されています。まあ、これはですね規制やライセンスのの観点からあの 結構、障壁が低いというのがあのポイントかと思います。まあ、最近作られたジャガイモとか、毒のないジャガイモとか、そういったものは確かターレンで作られてたと思うんですけども、まあ、こういったものもですね、十分、商用利用とかいう観点に関しては利用ですし、またですね、最近は植物へのゲノム編集とか、植物の葉緑体とかにゲノム編集する際に、このターレンじゃなくて、このテールにあのダミラーゼをくっつけたような構素を使って、ターゲティングできたりしているので、まあ、そういった用途でもですね、あの 検討していただけるとあのいいかと思います。えまたですね、えー、クリスパーキャスなんてリエレーだけじゃなくって、アンネ編集にもアンネにも編集できるということがあの示されていまして、存在飛躍としてはクリスパーキャスキャスサーティというのがあります。まあ、これを使ってですね、まあアンネよりも、えー、より得意的なノックダウンをすることができます。まあ、今回はですね、まあ、これらのツールに関してですね、あの簡単に紹介して いければと思います、まあ、ただ、時間もあまりない状況なので、なのでまあ、あの簡単に紹介するのみにさせていただきたいと思います。まず最初にクリスパーケース a s によるノックイン設計するですね。えー、ク r i パーケース c a s 9のノックインに関しては、まあ、従来どおりです、ね、HR, HR を使ったものもあるんですけれども、それ以外にもです、ね、HDR とか MMEJ とか NHJ といったあのものを誘導するような。 ノックリンというのもありますこうした場合はですね、ドナーは直作 化, され直作直作化したようなドナーを使っていまして、協力消費経路に応じた長さのオモロジーランをとたせておくことで導入することができます。今回 の, 場合は今回のツールの場合は、MMEJ を, MMEJ を使ったノックインの設計を支援するビュキデザイナーを紹介するんですけども、このツールに 関, ルに関しては、 m m e で移動するような20から40ベースほどの相当配列をですね取 り, 付け取り付けるだけでドナーの作成ができるのであの PCR によるアダプターの負荷のみでドナーを作成できます。なので実際に、まあ、その最初の生物のゲノムから、ね、PCR とかで増幅してあの取り出すということはしなくていいので、まあ、ちょっとお手軽な方法となっていますで。いろんな生物に対して有効であることが示されていますのであの あのぜひとも研究 検, 討させて検討していただくとあのいいのではないかと思います、まあ。これがそのツールの画面ですね、まあ。こういうふうにインタラクティブにあの設計できるようになっていますのであの、ご活用いただければと思っています。こうやって、これが下にか、入力例ですね。まあ、今回 の, この第2章以降では、あの実際にあのやり方をあの説明するわけではなくて、まあ、このように入力例をあの示しておいて、まあ、後ほどです、ね、あの皆さんであの試していただくという形にしたいと思っております。 で次にベースエリーィターの設計でする、ね。ベースエリーディング、まあ、先ほど説明したように、脱アミノ化構想をです、ね、ニッカーゼ型キャスナルにくっつけて行うようなツール、くっつけてあのターゲティングして、その標的サイトの延 期, 延期期間を狙うというようなツールなんですけども、えー、このツールに関しては2種類のツールが知られていて、1つはヒトシンをチムに変換するヒトシン型ベースエリーィター、そしてアデニンをグアニンに変換するアデニン型 ベースエディタータが2種類ありますそれぞれのベースエディターがあるんですけれども、えーまあ、これらはです、ね、あの両方とも、ミッカー型結合したゲネモの特定の範囲だけをです、ね、だけに対してだけ作用して、あの上記のような期間を行います。 でこの測定の範囲というのはウィンドウというふうに呼ばれていまして、まあ、これはベースエディターの種類によって違っています。なので、実際に設計する際は、まあ、こうしたベースエディター の, あのウィンドウをあの参照しながら、どれがいいかどれがいいかということをする必要があるんですけども、まあ、それはあの非常にあの忙しい作業ではあるので、まあ、こういうふうにです、ね、B デザイナーというふうにあの簡単にですね、まあ、そういったデザインができるようなツールもですね、開発されています。なんであので、ベースエディターであの 設計される方は、ベースエリィティングを設計する方は、ですねこれも利用していただければと思っていますで。次のツールなんですけども、これはベースエディターによる延期編集予測ツールですね。あのベースエディター、もちろん結合したサイトに帰還を起こすことができるんですけども、この帰還をです、ね、実は必ずしも 100% 非公的に行えるものではないですね。例えば、結合した周辺にですね、あの例えばこの 左側の C を T に変換したいするために狙ったとしてもですね、あの隣にです、ね、C があれば、まあ、それもです、ね、同時に変換してしまう可能性が高くなります。高く高くなのでですね、あの実際にあのた、えー、設計するときはです、ね、まあ、そういったあの余計な変異が生じないような場所をですね狙いながら、それなおかつあの c r i s p r スナイ9のパムハリーリツが合うような場所をです、ね、あの選んであの設計するということになると思うんですけども、まあ、これは結構新規を使う作業になるので、あまりあの結構慣れない人にとっては大変な作業になるんじゃないかと思います。えー、なんでです、ね、あので、b っというサイトが用意されていて、まあ、このサイトはですね、まあ、あのベースレーティングのデータを大量に収集して、えー、まあ そ, れをあのその時間パターンをです、ね、事前に予測するツール。 となっていますこれによってですね、まあ、入力した標的に関してですね、まあ、どういった変異が発生しやすいか、この t だけ起こす変異はどのパーセントかということを で, ですね、あの予測することが可能となっています。まあ、これを使うとです、ね、まあ、なるべくミスのない変異 期, 期間ができるのではないかと思います。で次にプライムエリターですね、えー、先ほど説明したように、 逆転車構想を利用したゲノマネシュ手法として、プライマリティングという手法が出ているんですけれども、えー、この手法はですね、あのえー、ガイダーネンの中にです、ね、あの逆転車テンプレートというアンネハイエスとです、ね、またあの逆転車構想がア足場として使うようなプライマー結合サイトというアンネンを持たせておいて、えー、それであのガイダーネンのアンネンを 逆転車テンプレットとして逆転車構想が認識して、それをもとに逆転車構想が合成して、その合成したものがゲノム台に組み込まれるというものになっていてちょっと複雑なんですけれども、まあ、こうした手法がですね最近は出ています。えー、まあこの手法ですね、非常にあの想像以上に効率が高くて、あのかなりあの驚異的な手法なんですけれども、その一方でですね、あの設計の際にはですね、あの クリスパーケーストナインがそのゲノム標的にターゲティングするためのプロトスペーサー配列と、そしてなおかつ逆転車テンプレート、そしてプライマー結合サイト、そしてです、ね、あの効率を上げるために立候補を入れるということもしているんですけども、このためのプロトスペーサー配列というのもです、ね、あの設計する必要があって、だからあの通常のクリスパーケーストナインの設計の手間の手間を1とすると、あの4倍の手間が必要なんですよね。 なんであのそういう面では非常にあの厄介、あの複雑なツールとなっています。なんでですねまあ、そういったあの複雑性を解消するためにです、ねまあ、これプライムデザインというあのツールが出ていまして、まあ、これを使えばです、ねまあ、こういった、えー、プロトスペーサーのは配列の設計のみならずです、ね、逆転車テンプレートや、えー、プライム結構サイト、またニック導入用のプロトスペーサー配列を自動で設計してくれるようになっています。まあ、これを使えばです、ねえー、プライムリターの複雑性というのはあの解消されて、 まあ、簡単にです、ね、設計できるのではないかと思います。これもぜひお試しください。ただ、ターレによるタグ、ね、ノックアウト設計するというのもです、ね、あの公開されています。タレの場合はです、ね、あのクリスパーキャスナインの場合はクリスパーキャスナインの場合と違って、タンパク質と DNA の結合になっているので、あ, のあまりあの直感的ではない部分があるんですけども、まあ、これをうまく設計するためのでする、ね、というのも公開発されているので、 まあ、ここにですね、ハイルド入力してですね、あのまあ、サウミットすればですね、あのちゃんとそういう、えー、そのためにどういうターレントを使えばいいかっていうあのあの設計結果が出るので、まあ、これを活用していただければと思っています。まあ、ちなみにですね、日本語でもです、ね、この設計プロトコルに関してはですね、あ東野大学が公開しているので、合わせてご参照いただければ、あのえー、ターレント の, の構築もあのラボ内でで き, るの で, はできるのではないかと思います。 次に CAS13 によるアン例編集ツールですね。安例ンン編集設計ツールですね。CRISPR-CAS13、えー、は、一本サーレンに対して速い速異的な結合をすることができて、切断を行うことができます。でなの で,、えー、で、注目すべき点としては、安、え、例、ー、愛以上のです、ね、特性を持っていて、ノックダウンでは非常に優秀 で, は優秀であることが示されています。 しかしですね、その有効性というのは、標的によってですね、やや異なるということも知られていまして、まあ、それをですね、事前に予測するためのツールが、このツールとなっています。このツールではですね、このようにですね、トランスクリプトの ID を入力すればですね、そのトランスクリプト内で、どの標的が、ね、ターゲティングしやすいか、しにくいかということをですね、表示してくれますので、まあ、これを頼りにですね、設計を行うことが可能です。 で、入力例はいろいろありまして、オリジナルの配列を評価する場合は、まあ、実際にですね、配列を持参してですね、入力すれば評価してくれますし、まあ、こういうふうにですね、マップとして表示してもらいたいならば、えー、こういうふうなあのヒューマンに変革して、まあ、人シンボルか、あるいは、トランスクリプトの ID をですね、入力すればですね、こういうふうなマップを表示してくれます。ただ、最近はですね、まあコロナで、コロナで非常に大変な事態になっているんですけども、 もこれはコロナのもとである、まあ、SARS-COV2 とか RNA、まあ、ウイルスに対してですね、あのちゃんとあの、えー、クリスパ s p r c a s 1 3でスターゲティングするため の, あのものもですねあの、用意されていますので、まあ、これを使ってですね、例えば STAMP をこういうことする Cas13 とかをですね設計すること、設計することも可能となっています。あの興味ある方はあのやってみてください。えー、次にですね、えー、酸化シーケンスを使った変異分析ツールについてあの紹介します。えー 機能的にえー、これはですね、あの参加シーケンスっていうのは、あのやられる方は分かると思うんですけども、基本的にです、ね、読み出せる配列は1種類とされているんですけども、えー、このツールでは、細胞集団に対して一斉 に, にゲノム編集を行ったサンプル、いわゆるポレーションゲノムサンプルを PCR、ね、増, 増幅して、それをダイレクトに読んだ配列をです、ね、分解して、 全体の中でですね、どれほどの変異があるかということを概算するツールとなっています。まあ、これが態度解析ツールなんですけども、えー、まあこのツールを使うことによって、ですねあの 従, 来従来のようにあのジェノタイピングのためにですねサブクローニングを行ってあのやるということはあの し, しなくてよくて、まあ、態度のみ で, ですねあのどういう変異パターンがあるかということを見ることができます。まあ、もちろん、期間配列とか、まあ、より複雑なあの変異導入をした場合はですね、まあ タイトじゃ対処できないので、まあ、サブクローニングをする必要があるんですけども、まあ、一般的にフイスパーケャスラインでノックアウトとか導入するフレーム、ノックアウトのようなフレームシフトを導入するようなタイプの編集を行った場合は、ですね、まあ、タイト度とかで見てもらうと非常に簡単に解析できるので、試していただけるといいかと思います。結構、初めて聞いた人にとっては割ととんでも手法のように見えるんですけども、 割と最近ではネイチャーとかに出るような論文でも変異解析結果の結果としてこの態度解析の結果を出 し, て出してきていますのであの被害性の低いようなあのツールでは な, なはないように考えられています。でですね、態度解析する場合にはです、ねまあ、そのガイドの配列とです、ね、そしてコトロールのサンプル、まあ、これは野 生, 型の野生型のサンプルですね。あのゲノム編集する領域の あの領域に関して、あの痩せ型の配列を読んだとき の, あの API ABI 配列ですね、AB1 配列を入力してで、テストのところではです、ね、実際にゲノム編集して細胞集団をダイレクトシーケンスした配列をです、ね、入, 力し入力すると、まあ、この2つのデータがあればあの解析することができるので、えー、試してみていただけるといいかと思います。 でアンプリコンシーケンシング、で次にです、ねまあ、変, 異変異分析の流れ で, です、ねまあ、アンプリコンシーケンシングを使った変異分析ツールについてもあの紹介します。プレーションサンプルを解析する手法としてはです、ね、まあ、アレルベースであの解析できるようです、ねえー、アンプリコンシーケンシングがです、ね、一番高 解, 像高解像度な手法としてあの考えられています。 で従来のアンプリコンシーケンスの解析っていうのは、あのいわゆるマッピングを使ってです、ね、まあ、変異検出などをする方法がまあ一般的、まあ、今も一般的かと思うんですけども、ただ、こうした解析はです、ね、必ずしもゲノム編集を前提としているようなデータ形式になっていなかったり、でまたです、ね、その解析自体にもです、ねまあバイオインフォの知識をある程度要するので、まあ、ちょっとウェブだけをやっている人にとってはです、ね、扱いづらいようなものとなっています。 なんでですね、今回の場合、今回のツールのように、えー、ゲノム編集の解析に特化が必要なですねアンプリコンシーケンス解析ツールが発表されています。まあ、これがそのクリスペード2というサイトなんですけども、えー、このサイトではですね、まあ、シーケンスファイルを入力して、そしてですね、あのシーケンスに使ったアンプリコンシーケンス、アンプリコンシーケンス、まあ、PCR 増、PCR 配列ですね、PCR 増幅した配列をですね、入力すればですねあの 変, 異変異分析をしてくれますので、まあ、これを使ってですね、 アンプリコンシーテンス解析を行うことができます。で、いろんな入力パターンに対応していまし例えば NHJ、NHG まあ、これはノックアウトですね。ノックアウトの場合の解析とか、またですね、ベースエディターはこれはベースエディングですね。ベースエディングの場合とか、まあ、HDR、これはノックインですね。カセットをノックインした場合の解析、またですね、プライムエディング、これはプライムエディングをした場合の解析などですね、いろんなパター ン, をいろんなパターンに対応していて、まあ、このエグザンプルの再生マークみたいなボタンを押すと、 まあ、それに対応したデータがデータ入力になりますので、まあ、その入力を見返し、みなえー、見てみると、まあ、こういうデータ入力、それを入 力, データ入力、データ入力の仕方をすればいいんだということがわかりますので、まあ、非常にわかりやすい構成となっています。で、しかしたらこれ、あの例えばこういう感じって感じですね。でですね、一、まあ、つ、態度とアンプリコンシーケンスの、えー、比較と、 そして注意点についてあの説明したいと思います。えー、タイドとアンプリコンシーケンシングはです、ね、どちらも変異を定量解析できるという点で似た方法であるんですけども、まあ、違いもあのいくつかあります、えー。まずですね、タイドに関してはですね、まあ、タイドはあの実はアンプリコンシーケンシングで検出できる変異パターンと相関 が, 相関があってコストも安 い, 安いので、あのいうとンンで、ね、 アンプリコンヒーケースの会員版みたいな捉え方をしてもいいと思うんですけども、ただ、態度解析はです、ね、アンプリコンヒーケースの解像度みたいなものがないために、あの細胞集団の中にあるまれな変異パターンみたいなものを検出することはできません。えー ま, たですねえー、また、ですね挿入とか期間とか、まあ、そういった解析を十分に行うことは難しいので、えー、ベースエレッティングや短い配送のクリーンの解析とかには不向きです。また、ですね態度、えー、の、えー、解析 まあまた、またっていうか、そうですね、あのすいません、あの態度の解析。なので、あの態度解析の、えー、利用シーンとしてはですね、あのノ、えー、ックアウト実験に適した、えー、標的な選定。例えば、あの説明のせええー、っっと、えーえー、っとインデルファイの方で説明したあのフレームシフトが、あの 起こってきた時に細胞毒性があって、そういったクローンがなくなってしまう可能性があるということを説明したんですけども、えそういったチェックをする際にです、ね、態度解析はあの非常に有用かと思います。まあ、ゲノム編集したサンプルをです、ねまあ、短期的にあのゲノムを回収してです、ねあの、その排出をあのピクャル増幅して、えそれを態、ね、度解析してみて、えちゃんとです、ねえー、このとますけども、まあ、フレームシフトして フレームシフトになるような1ベース、2ベース形式とか、そういったものがです、ね、ちゃんと存在しているかということを確認するとです、ね、えー、ちゃんとです、ね、フレームシフトが起こせる標的かどうかということを判定することができるかと思います。例えばこういう解析をして、3の倍数の変異パターン知ってないという場合は、これはおそらくフレームシフトが起こると死んでしまうタイプのものなので、 あまりノックアウトの標的としては向いていない、まあ、少なくともフレームシフトを使ってノックアウトをするという戦略はやめた方がいいというふうに考えられます。またです、ね、まあ、他にもまあ単純にです、ね、ゲノム編集実験系の確認ですね、まああのまあ、この標的、この SD 屋根を使って本当に形質をコストができるのかとか、そういうことを確認するためにも、態度解析を使うことができます。また、一方です、ね、アンブリコンシーケンスは、 高い解像度や、また短い配列の挿入の解析がで き, るようできるものになっているので、例えばですね、オフターゲットの検出などに向いています。えー、オフターゲットですね、まあえー、最初の方に説明したように、配置が完全に合致していなくても、間替えて切ってしまう場合があ る, あるんですけども、えー、一応それは高頻度に起こるわけではないんですね。あの巻き替えてあのスダングがき ということなので、結構、リスとしてはですね 1% とか 2% とか、そのくらいのリスで起こったりします。えなんで、ですねえそういった標的を、ですねそういったのオフターゲットの変異をですね検出する上では、ですねまあ、解像度がも低い対応を使うよりかは、アンプリーコンシーケンス で, です、ね、ちゃんと確認するようにした方がいいのではないかと思います。また、ですねえ挿入やあの歯間のプロファーリングもあのアンプリーコンシーケンスが等できるので、まあ、変異パターンの全密なプロファーリングにも向いているかと思います。 もちろん、ですね、まあ、態度解析したものも、あの先ほど説明したように、論文用の変異解析データとしてですね提出する、提出することもできますので、まあ、予算や実験系、検出したい変異パターン、また安全性の要求度などを考えながら、どちらを行うか判断するとよいかと思います。また、ですね、注意すべき点としてなんですけども、現状の態度解析、また NGS, NGS によるアンプリコンシーケース解析というのは、 現状、大規模インディルを検出するのは困難と考えられます。だっただですね、ゲダム編集において、数キロベースレベルの検出が起こるケースというのは存在しているので、慎重にです、ね、実験を行うということであれば、態度解析、アンプリコンシーケンス解析をするとともにです、ね、同時に広範囲でのジナミック PCI を実施して、大規模なインディルが頻発していないかを 電気系統レベルでもいいので確認してみた方がいいかと思います。あの特にインビポとかの実験をされる方はあのこういうケースはあり得るのであのぜひともやっていただけるといいかと思います。で次に移ります。まあ、これはですね、あのこれはの UCSC ブラウザに関してなんですけども UCSC のジノモエージブラウザ、たぶんこの講習の アジャックスのセミナーの中でもあの結構いろいろ出てくる、出てきていると思うんですけども、えー、この、US、UCSC の技能ブラザーを使ってもですねクリスパー、クリスパーのターゲットをですねあの見ることができます、えー。このクリスパーターゲットってやつをクリックしてあのアクティベートすると、まあ、このようにですねあの、すごい棒状に表示されてますけども、えー、こういうなあなクリスパーターゲットが表示されます。まあ、これ拡大するとですね、ちゃんとハイエスレベルでアノテーションがついていますので、あの確認あの、これを確認することができますので、またですね、 えー、予測の出産活性とか、あるいはオフターゲットの評価というのも実はされていて、あのかなんで、あのここにある情報だけでだですね、ある程度さあの標的の選定というのもですね十分に可 能, 可能なものとなっています。えー、なんでですね、まあ、ぜひともあのおなじみの UCSC 議論プラザーですけれどもあの、もっともっと活用いただければと思っています。で次にですね、まあ、ガイド案例のデータベースですね。あのクリスマー・ケスラインもですね、まあ 発表されてもう早9年経とうとしていて、まあ、これまでにです、ね、さまざまなゲノム標的で、えー、クリスパーキャスナインが利用されてきました。えー、こうした過去の実験データはですね、まあ、徐々に 収, 録あの収集されてて、収集されつつあって、あの今後ですね、あのこういったものを参考にですね、まあ標的を、標的を選定することができるのではないかと思っています。まあ、例えば過去に研究あの例えばあの まあ、こういう標的を設計したんだけど過去に行われたことがあるかどうかをですね、まあ、ここでですね検索してみて、えー、あればですね、まあ、どういう効率でできたかとかです、ねまあ、そういったものをですね確認するとあの確実な実験になりやすいと思います。あのオフターゲットのスコアとか、まあ、予測出産活性のスコアとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、実際はです、ね、あの実験データを実験データが一番信用できるので、まあ、そういった、えー d b ィカイトとかそういったものを使ってですねあの、カゴデータを参照できるようにした方がいいかと思います。で、次にですね、テンプレートフリーのゲー ム, ム編集データベースですね。えー、これはですねあの、テンプレートフリーっていうのはどういうことかという、テンプレートフリーっていうのはあのどういうことを言ってるかといいますと、いわゆるどんなアトコを使わずにスニップ導入をするっていうことを言っていますね。あのスニップの中にはですねあの消、消し方のスニップみたいなものもありまして、まあ、こうしたものはですね、 えーまあ、ドナーを、まあのっくりみたいな感じで導入してあの形質を入れてもいいんですけどもあのそうじゃなくって普通にターゲティングしてあの形質を起こすっていうことでこうふうにしてあのスニップを再現しても、えー、いけます。でですね 実, で実際ですねこうスニップやっているものの中にはですねあのなんていうか特定の配列があのリピート上にあったものとかそういったものもあったり。 リピート状になったものとか、またリピートハイ配スがつながりあって消失したものとかありますので、なので、ですねこのスリップを、こ の, スリップこのス、えー、クリスパは消せない、えー、のパーキャストナイで、これまで言っているように、MMEJ とかを介した非公正な変異動にを行ってみると、意外とですね、意外に簡単にスリップの形質を再現できたりすることがあります。なん で, ですね、このデータベースではそういった MMEJ とかを使って、あの簡単にですね、 あのスニップの作業が行えそうなデータベースをですねであの表的をですねあのデータベース化したものとなっています。これを使うことによってですねあの形式方のスニップを作りたい人にとってはあのすごくあの簡単にですね表、えー、的を選ぶことができるかと思いますのであのぜひともですねまあそういった研究をされている方はあの使ってみていただけるといいかと思います。 で最後に3章にいきます。3章はです、ね、ゲノム編集の、えー、情報の安全な設計、管理ツールということ で, で、すね、えーまあ、ここま で, です、ね、もう本当にたくさんのデータベース、ツールなどをです、ね、あのは紹介したんですけども、まだまだ実はありまして、もう多分100件以上は超えているかと思います。ただです、ね、実は現状です、ね、ほとんどツールはです、ね、海外製になっていまして、 なので、データ管理という観点では、ですねちょっと企業さんにとってはですね使いづらいという部分はあるかと思います。えー、なんで、ですね、まあ、そういったことも考慮に入ったツールについてです、ね、まあ、この Giganom と g i g a n o m e l e ングクラウドこの2種類のツールをですね紹介したいと思います。まず Giganom に関してなんですけども、この Giganom はです、ねえー、ク r i パ p r ダイレクト の, あのバックでですねあの走っているような えー、ツールになっていまして、えー、このツールはですね、ー、まあ、ゲットの検索が可能なツールとなっています。ゲネム内のオフーゲットの検索が可能なツールとなっています。えー、ただです、えーでですね、いいところはです、ね、検索上の制約があまりなくてですね、なんであの、一般的なクイスパーケース内の20ベース、まあ、パムを含めると23ベースだけでなくて、もっと長い配列を検索したり、またもっと短い配列を検索したりすることもできます。 なんでですね、さまざまなゲノム編集ツールでもこれを利用することが可能です。またですね、V r R みたいな、縮小演基みたいなものにもですね対応しているので、モチーフの検索もできます。で、これはその画面ですね。で, ですね、これが SP キャストの場合の入力というふうになっていまして、こういうふうに、プロドスペースは二重ベース、そして、 パム配列3ベースというふうに検索します。で、モチーフ配列が使うこれは、縮小延期が使用できるので、こういうふうに N って書いても、まあ、そ, れそれに応じた検索をしてくれます。で、これは ASCAS12A ってやつで、まあ、クリスパーキャス a s 9と同様にですね、よくあの DN ゲノム編集に使われているようなクリスパー の, のシステムなんですけども、この場合はですね、 プロトスペーサーが23延期で、でなおかつですねカムハリレスが、えー、5プライム側にあるんですね。えー、なんで、ですね、えー、こう TTTV、えー、最初に TTTV っていうのは来てで、そこからプロトスペーサーっていう形になります。だから、えー、クリスパーキスナーの場合と真逆ですね。まあ、そういうふうなものになっているので、えー、通常のです、ね、クリスパーキスナー用の検索ツールだと検 索, 検索することはできないんですけども、まあ、このゲゲノムを使えばです、ねまあ、そういった、えー 場合の配列もですね検出可能というふうになっていて、まあ、非常に柔軟に使うことができます。また、ですね、まあ、このゲノムに関しては、ですねレトリバ社の方がですね、えっと、ローカルな環境で実行できるような、えっと、パッケージをですね販売しておりますので、あの企業の方ではで、ね、なるべくローカルな環境で行いたいという方は、こういうものを検討されるといいのではないかと思います。またですね、えー 他のものとしては、g n m a c クラウドというもの も, いう も, のもあります。まあ、これは、えー、プラチナバイオとトップポイントそして広島大学が開発しているゲノム編集専用データ基盤でして、まあ、現在はですね、まあ、商用利用可 能, 可能な SG 案内設計や、また、火星予測、また、アンプリコンシリケーケンスの解析機能を有しています。でこの解析データはですねトップホンンスのセキュアのクラウド内に保 存, する保存されるようになっているので、まあ 少なくても海外にデータが送られるということはないというふうになっています。基本的にですねあの国内のアカデミア、企 業, 企業のゲノム編集支援ツールを目指しているので、あの今後、ですね要望に応じてですねどんどん機能拡充を行っていく予定となっています。まあ、今はです、ね、クローズなテストを行っているんですけども、あの利用にご興味がある方は、ですねあのぜひですね私のアドレスまでですねのメールしていただければ、ですねあのあの検討検あのよいろいろお話しさせていただきますので、 あのぜひともあの、えーまあ、注目いただければと思っております。で、えー、この講義で発表する内容は以上となります。まあ、ここまでですね、まあ、非常にさまざまなあのツールに関してですね、説明して、でなおかつですね、まあ、実際的なノックアウトの設計法とか、その考え方についてあの説明させていただきました。あの実際はですねあの 今回はどちらかというと人培養細胞向けの話をしたんですけども、これがマウスとか、あるいはビボノハンスとか、また初代培養細胞とかの話になると、ま, あ、また、仕方テクニックみたいなものもあると思いますので、まあ、そういったこと、そういった知識はで す, 知識はですねあの、ゲノム編集学会とか、そういった学会にですね、 えー、やっていらっしゃる第一線の先生方がいらっしゃいますので、まあ、そういう先生方 に, とかにです、ね、あのご質問いただけると、あの非常にあの有意義な情報が得られるのではないかと思います。なんであので、ぜひとも興味ある方はあの足を運んでみていただけると大変幸いです。私の講義ととししては以上ですありがとうございました